キューのマスカ箱箱根根号、うう箱根雪で す, すスティア終点、箱根に停ます。すごいね、お待ちいたしませし す,、ねま、す。閉まる どこ行けな よしよし。 自分もい い, てる<笑>ちいしてと、さうごご利用くだままありがとうございます。次は終点箱根湯本です。 箱根ーブル特急のマンスカー、箱根23号箱根湯本駅です。<音声>お 電車これから先は小田急線から箱根登山線へ入りますり主転箱根井本には13時34分に到着いたしま す, します小田原駅からの特急券でご利用のお客様空いてるお席をご利用ください Thank、you 線運転のため上り列車の途中を待っております。 ら。<音楽> ちょっと。<音楽> 分かる。 ご, 注意くださいま、たご利用くださいましてありがとうございました。んん We will soon arrive at the Hakone Yamato Terminal, 0 8 5 1 Please transfer at the station t o r the Hakone Topan Line for Gora. The door will open on the right. Thank you for taking the Limited Express Map i Car, Hakone, number 23. <laughs> 今回の番台です今度の箱根登山線号来機の電車はほぼ前より3分ほぼから13時39分発です今度の号来機の電車は前より3分ほぼから13時39分発です今度は特急のマスカー箱根23号箱根本行き アイマスカー g s e 7 0方をご利用くださいましてありがとうございました。